演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいのいうわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いしますブルボンのアルフォートリッチミルクを食べたいと思いますちょっと以前通常版を食べた動画を出してると思うのですがこちらはそのリッチミルクでおられるスバージョンですねどんな風にリッチになっているのでしょうかそれでは はい、中身はこんな感じですあれ通常版よりにちょっと小さいようなそしてミルクティーのような色のチョコレートですねでどういう風に違うのか本当気になりますではいただきますうん思ってた方向とはちょっと違うかなこれはチョコレートというよりはミルクティーの効果若干通常版と比べるとミルクチョコレートのやっぱり若干甘めですね なので甘いのが好きな方はこちらのほうがおすすめですね簡単にビターの方が好きな方は通常版をおすすめしますどちらもサクサクとしたビスケットの相性はバッチリで美味しかったですただ自分ちょっとビターの方がより好みだったかなということでこちらの点数とさせていただきますそれでは初中未満薬になるのこの体か